綺麗に痩せるために大切なのは、もも裏を伸ばす、お尻を伸ばす、腰を伸ばす、この3つなんです。そこに加えて、腰の腹筋メニューで、体は劇的に変わります。私は2ヶ月間、欠かさずお風呂上がりにやってたメニューが、今回のメニューなんです。お風呂上がりに伸ばすだけで、姿勢が変わり、お腹がへこみ、骨盤の角度が正しくなるので、足が細くなって、垂れ尻が解消されます。まずは仰向けに寝た状態で体を振っていきましょう。 ブラ振っていきます。お風呂上がりは血流が上がって筋肉が緩んでいるので。ストレッチのタイミングとしては一番いいです。マッサージとかそれよりも筋肉伸ばす方が筋肉も柔らかくなって。血流が上がるんで。手を使ってマッサージするよりもね、とっても簡単です。今ぐらいにしましょう。 固いいとところでででももベッッドの上でもできますあれオッケーー今度は膝パカッと開いて止まっときましょうちょっと股関節の力をね緩ますために家庭部をたすってみたり軽く腿を叩いたりちょっと膝をパカパカね。 動かしたりすると筋肉が緩みます。足の位置をね、自由に動かしてください。どんどん筋肉を緩めていきましょう。はい、オ、OK、ッです。 今度は足を組みましょう軽く手で膝を耐えて筋肉です前半は少し楽なストレッチになりますで後半ちょっとね引き伸ばしていきますので少しずつ筋肉伸ばしましょうストレッチのポイントはいきなり筋肉を 一度痛かったらもう力が入ってしまうのでまずは伸びてるか伸びてないかぐらいのストレッチからスタートして徐々に伸ばす方がよく伸びますなので今ねあんまり伸びた感じしなくてもいいですあいし、ね、この膝はできるだけ開いた方がいいです 今回のストレッチは楽でも体を変えるためにすごいお す, すめなメニューなので毎日お風呂上がりに欠かさずやると必ず体型が、ね、変わってきます呼吸を、ね、大きく吸って大きく吐きましょう。 伸ばしていきましょう。オッケーはい、じゃあ、また反対足です。今度、このまま、内側にね、足を倒しましょう。このままキープです。このキープするだけでも、結構疲れるんで、たまにね、足をね、離してもいいです。マイペースでね、伸ばしてください。 今ね腰を引っ張ってますメニューが分かれば次のメニューまでは目をつむっててもいいです声だけ聞きながらやってもいいですリラックスして引っ張ることが大事 o k 反対も一緒です しますいち腰が硬くなってしまうとどうしても反り腰になったり胸を変に張った姿勢になるんでしっかり腰をお尻伸ばしていきましょう寝る前でもいいんですが寝る前は スマホをやっぱり見てると眠りが浅くなったり寝つき悪くなるんで、ね、やっぱりお風呂上がりすぐやるのがねおすすめですオッケー今度は膝を内側にね倒しましょう スピードもね、速くてもゆっくりでもいいです。体をね揺らしながら慣れてくるとね、ちょっと動きを大きくしたりして。 行きましょうで今度は足をを組んでたから手を通して、ね、こ膝、ねね、抱えにくいのっていう人は足の上からこんな感じのほいいです。 たま、ね、に緩めてください。ーっと抱えても い, いです 大事なのはね後半に来るもも裏このもも裏が一番大事なんで今はまだねもも裏を伸ばすために腰とお尻を緩めてる感じですもも裏が硬くなるととにかく姿勢がね崩れます もも、ね、裏に手をこうやって置いて。 たまにこうやってね、トントンってふくらはぎほぐすともも裏結構伸びるんで膝全然伸びんわーっていう人はねこうやってねももらあふくらはぎをたたいてください。 膝が伸びないよって人はほとんどの方が反り腰です。今嘘って思った人はね、これお風呂上がりにやってくださいね、毎日ね。体のライン変わってきますから。私タートルはね ボインストレッチをね、日々日々やってます。慣れてくるとね、体は柔らかくなるので、時間を短縮してもいいんですけどね。今度はね、両足。こういう感じでね、ちょっと緩めて。 伸ばす緩めて、ぐっと伸ばす。膝伸びにくい人は、ちょっとお腹を引っ込めるイメージをすると、しっかり伸びます。膝伸ばすだけで感じてると腿入っちゃうんで、お腹を引っ込めると骨盤が上がってくるんで、足がね自然と伸びます。 オッケーじゃあ今度ね一回ブルブルでジェットです。体ぐルぐルしましょう手ばんざしてもいいし手もね振ってもいいですしっかり体を譲ってね痛みを感じたっていうストレッチのことを忘れましょう していきますつま先きぐーっと伸ばしてつま先きぐーっと上げて足首が硬いとふくらはぎも硬くなるんでふくらはぎ硬いとね太くなっていきますからね足の甲を伸ばすときに指つるしといるんで。 あんまり無理せず、ね、やってください毎日コツコツするのが、ね、大事なんで1回でねかなりやってやるぞって思わなくていいですからね OK、はい、じゃあ今度はね足上げましょうこっからねぐーっと抱えましょうできればねたまに膝を伸ばしてたまにね曲げて もも裏と、ね、お尻腰を伸ばしてますこのメニューがね一番大事膝伸ばしたままでずっとできればめちゃくちゃ効果的ですただねもも裏と前もも疲れるんでたまに膝曲げてね腰とお尻だけ伸ばしてまたもも裏も伸ばしてって感じ 足を抱えるっていうよりはねお腹を引っ込めるっていうイメージですじゃあ今度はね足の甲でふくらはぎをトントン叩きましょう足首から膝裏にかけてふくらはぎをほぐします第二の心臓って言われているふくらはぎがね 硬くなるとむくみやすくなるんで。血流を上げるポンプをね、しっかりね、ほぐしておきましょう。あと少しで終わりますからね、OK。じゃあ今度はね、膝をこういう感じで。 開きましょう股関節周りをね緩めるとリンパの流れが一気にね上がってくるんでたまにねこう止まったりしてもいいですもし股関節ポリコリになったりね違和感あっても痛くなかったら大丈夫ですあまりおかしてない人はポリコリになっちゃうんで コツコツやるとね、ならなくなりますん、ね、で。はいじゃラストは最後体ブルブルして終わりです。首も腰も足も手も。 ブルブルしまししょう万歳してもねいいですからね背伸びしながら打ってもね血流が上がりますんで。